ありがとうございます。い ちょっと軽くやってるんいやなんか軽くてとあそっで軽くてしないと分からないんです。 はいやどうぞ。やったね自分のの高高ささ好きな高さでなですすすすごいじゃな い, いいじゃ番方にて 目が覚める、ね、なんかあれやすごいね。<笑> スをぐらいであ皆さんとかだたら、ビンゴ全部試されました、はい<笑> 本当は、いか、上に切ってあげ やめた何だこれ。